こんにちは G です。ラズベリーパイ OS 64bit 版がやっと公式版になりました。多くご要望いただきましたので0から 64bit 版をインストールします。日常使いできるよう修正やアプリの導入も一気に行います。また今回は最高のパフォーマンスが出せるよう GLAM の導入を試します。初めての方でもわかりやすいよう丁寧に解説したいと思います。64bit 版イメージは画面のサイトからダウンロードできます。もちろん、ラズベリーパイイメージャーからもインストールできます。1月28日版が最新で、 どこからのダウンロードも同じ内容のようです。ここではラズベリーパイイメージャーで sd に焼きます。チューズ os で Raspberry Pi OS アザーを選び、ラズベリーパイ OS 64ビットを選択。sd を指定してライトボタンをクリック。 終わったら SD をラズパイに挿して起動。初期設定画面が表示されますが、これは極めて簡単です。カントリーで Japan を選び、適当なパスワードをタイプ。NEXT ボタンを押していけば完了です。以降のインストールなどのコマンドは全て説明欄に用意しています。 よくわからんという方でもコピペで大丈夫。初期画面です。日本語入力、ファイテックスモズクが標準でインストールされてるんですが、正しく動作しません。クロミウムも英語表記のまま。これ本当にしょうもないことですが、リスタートすると正常動作します。クロミウムも日本語になります。 こんな感じで設定変更もできます次はいつものオーバークロックです正直ラズパイには必須ではないでしょうかターミナルで画面のようにタイプ文末に画面の文字列をタイプアームフリーケンシーは2147までは大丈夫ですが 温度上昇を考えて2000程度がベストと思います。2GB モデルの方は GPU メモリーを128に変更します。正しくオーディオ出力できないのもここで修正しておきます。画面の文字列を探して修正します。Ctrl-O で保存、Ctrl-X で終了して リスタートします。サウンド出力がデフォルトで AV ジャックなので HDMI 固定にしてしまいましょう。サウンドアプレットを右クリックしてデバイスプロファイルを選択。AV ジャックをオフにすると出力先が HDMI だけになります。好みもありますが、 クロミウムより少しだけ CPU 負荷が軽い Firefox をインストールターミナルで画面のようにタイプしてインストールこのままだと英語表記なので Firefox を起動してハンバーガーアイコンからセッティングスを開きますランゲ g ジのセットオルタネイティブをクリック セレクトは Language to Add をクリックして Japanese を選び Add ボタンをクリック OK ボタンで日本語になりますついでに YouTube の自動再生を有効にしておきますプライバシーとセキュリティを選んで許可設定の自動再生の設定ボタンをクリックして 全てのウェブサイトの規定値を音声と動画の再生を許可にします。私の環境では VLC が不安定なんです。なので動画再生にはセル ロ, ロイドがおすすめです。ターミナルで画面のようにタイプしてインストールします。 GRAM とはメモリーの一部をディスク化する早い話ラムディスクですただしデータを圧縮して読み書きするので見かけ上のメモリーが増えたかのように振る舞いますもちろん圧縮回答で CPU を消費しますが SD にアクセスしてキャッシュするより格段に高速です 私の場合、4GB モデルなので、日常使いでメモリー不足はないんですが、大きなデータを扱う際のレスキュー的な意味で GLAM を導入しました。ラズパイの GLAM 実装は古くから情報があるんですが、古いものしかない。色々試しながら現行システムに合わせて実装してみました。 インストール用スクリプトは画面の URL の SST 微暴録さんが公開されているものを使用していますではターミナルで実装しますはじめに画面のようにタイプしてスクリプトをダウンロードします ホームの階層に g r a m s h というファイルができてるはずです続いて画面のようにタイプしてパーミッションを変更テキストエディターで g r a m s h ファイルを開きます g r a m 0スラッシュディスクサイズ256を検索して 画面のように変更します。保存してファイルを閉じます。画面のようにタイプしてこのファイルを必要な場所に移動します。次に画面のようにタイプしてサービスを登録。 画面のようにタイプして、ジ r a m を有効化します。以上で設定は終わりです。動作確認のため、画面のようにタイプします。ローディッド、アクティブになってますね。 画面は G ラムを導入していない場合の HTOP です。G ラム導入後を比較するとメモリ位置は変わらないのにスワップが 512MB 増えてますね。G ラム導入の効果の程は利用状況によります。 4GB 以上のモデルで通常仕様だとあまり恩恵はないでしょうねブラウザーで試してみましょうターミナルで HTOP を表示しています Firefox と Chromium 両方で動画再生します 720p 再生でサウンドはハモってしまうのでミュート CPU 使用率は各コアとも60から 80% くらいメモリーはまだ2ギガ以上余裕がありますスワップも発生していないのでこの利用状況では 導入効果はないようですご覧いただきありがとうございました知人の話なんですが工事依頼があり現地でなんと死体発見すぐに救急車を呼んだんですが電話口で「蘇生措置を」と言われ でも冷たくなってるし、できないし、とパニック。救急車到着するも死体は乗せられないそうですぐにパトカーを要請。第一発見者になって仕事にならなかったそうです。ご冥福を。合唱。ではまた次回。